あのほら今やってる100切り企画のみゆちゃんはははははいいいいいのグリップがさあの、うん、インターロッキングだったじゃんこれねそうそう組むやつはい結構さこれってさ何んと右手に力が入んないから、うん、ちょっとそうそうそうちょっと女の子だときついんじゃないかっていうので今あれだっけテンフィンガーそうですみゆさんこっちに、ね、テンフィンガー、まあ、ベースのやッをやってもらってると思うんだけど今日はそのグリップ<笑> た、は、ん、い、種類ぐらいあるででしたっけそうですテンフィンガー、まあ、イコールベースボールグリップと、うん、その次右手の小指が左手の人差し指の上に乗るオーバーラッピング、うん、だとあと今ミエさんがやってる右手の小指と左手の人差し指を絡めるインターロッキングっていうのの3つが主にありますねこれは一番右手の小指が死んじゃうんで女性の方にはかなり不向き。うんうん まあややってる人もいるかもしれないけどちょっと極端になんかと飛ばないなとかそうそう、うん、すごい捕まらないなと か, なかちょっと違うんじゃないかなだとそうとこで、ね。森ちゃんはそれいや私はオーバーランピングです<笑>そんな怪力じゃないんで<笑>か弱 い, いんであそっか、はい、<笑>失礼しましたいいオーバーランピングなんですねそうですテイフィンガーのそ、まあ、メリットとかデメリットとかってどんなのがあるんですか テイフィーガーだと右手が使いやすくなるんで捕まりは良くなりますよねうん、うん、返す動作がしやすくなるんで右手の力がある程度使える分捕まりは良くなってくる、うん、だから女性の方でこうオーバーラッピングとかインタラッキングして捕まらないなって人はテンフィーガーにするとある程度右に行きにくくなったりもしてくるっていう感じただ右手がだんだん強くなってくるとこれが原因で引っ掛けとかチーピンになっちゃうんでそうなってきた時にオーバーラッピングとかインタラッキングにしてみてあげる っていう感じですかね、うん、メリットとしては捕まりやすい、うん、メリットとしては捕まりやすすぎちゃうなるほどね定品がうんマジ私ミスショットミスショ期待してます定品があっ私15年ぶりぐらいですよいつの大丈夫かよいしょよしょこれねよいしょ。 撃てちゃってるしな<笑>でもちょっと引っ掛けてるのわかりますああ分かる分かるなんかすげぇ捕まりが強いような気がするそうそうそうそうああもう最初から左に出てるもんねちょっとやっぱ右手がすげえ。もういくらでも左に曲げられるよみたいな感じそうそうそうそうそうそうあこれいいかもしれないあの右に行かせたくない時、絶対左に曲げたいですって時に 使ってもいいかもあのこ打ち方じゃなくてこ れ, これ 右, 右は打てるの何か 右, 右は打てるのこれいや。打てないですね打てな い, <笑> い, <や><笑>あてないそのくらいあれなんだ普通に打っちゃうとやっぱそれだけ右手力入りやすいっていう感じですちょっと や, やってみようよマジもう一発だけよし <笑>捕ま<っ>てる<笑>綺麗なハハハハボールです<笑>。<笑><笑> あ, ありがとうございます、はい、いえいえいえじゃあ次はオーバーラッピングーあのメリットとデメリットちょっとメリットデメリットうんまあその人によるんですけどね手芸がでちょうどいい人なんか捕まりにくいとかっていう感じう 真、まま、真んんん中中だもんねそうメリットデメリットもないよね<笑>もうあんまりないかな、ま、それからやったら ど, どうですかみたいな感じ一番でもオーバーラッピング使ってる人が多いですね、うん、あ自然なつかまりだ、うん、もちろんでもこれで15年ぐらいやってるから<笑>でも最初5年ぐらいは私もテイフィンガーでしたけどねどうしよう うん。あ、ちょっと抜けた。<笑>問題なのがインターロッキング？インターロッキングが結構きついよね。なちなみにまだ再ラスト。うん、まあなんかいつも通りっていう。いつもみたな感じ。さあ。じゃインターロッキング。人生初かもしれない。<笑>これで打つのは。 記憶の限りだとインターロッキングってタイガー・ウッズがあのもう若いときめっちゃ勝ってたときにあのすごいやっぱり表紙とかでも露出するんですよこのインターロッキングがそれでやっぱかっこいいじゃないです か, かそれですごい流行ったかなっていう感じがそれでなんか流行ったっていうのは聞いた話ですけど私よくわかんないですけどタイガーの真似やっぱ憧れるもんね あ、か確かに、かっこいいですもんね。<笑>うん、真似して、ちょっと変な感じ。<笑>よいしうわ、気持ち悪い。おお。捕まってあって。ってもう本当、あれですね、捕まらないですね。<笑>手が返らない。初めて言った、手が返らない。 み<笑>え<って><笑>ちゃん、これで打ってたんだ。み<笑>え<笑>ちゃん、見てください、これ、私もなるわ。<笑>すげえ大変な道のりってだね<笑>。いや、ちょっと待って、全部、全然捕まらないんだけど。えー、すごい、本当にわざとじゃないの、それ。<笑>わざとじゃない。それ、ちょっと捕まえてみてください。えー、ちょっと待って。<笑><笑>違うなんか全然手、返えないから。 な分 か, か る, わわかるも右手が完全になんかもう使 え, ななんか使えないよねなんかすごい露骨に出るかも私そういや僕もねさっき言ってたタイガーのあれがで、はい、始めた頃やっぱタイガー・ウッズがすごかったんですよはいはいはいはいでや っ, ぱやっぱなんかか最初から 男性もインターロッキーから習っててでも必死な止まんなくて<笑>それはそうだ<笑>そうででオーバーラッピング変えたんだけどでもグリップって変えたらさ慣れないまですごい時間かかるじゃんかかるかかるかかりますねそ う, ねそういやきつかったんだよね安定感はすごいですよねやっぱオーバーラッピングとか、うんうんうんうん、天肥画の方がそうなんかもうゴルフは右手を使わないもんだってまずなあっはいはいはいはいそういうもんなんですね インターロッキングは右手使わないからいいんだと、うんうん、ああって信じてやってずっとさっきみたいな<笑>まあまあまあ使わないって言いますけどねそれは極端に右手使いすぎちゃってる人とかはそういう表現しますけどんあんま使わなすぎると、まあ、まあじゃあそうすると、まあ、まだやっぱりオーバーラッピングから始めて。 それで捕まりすぎちゃう人はインターロキング、うん、逆に捕まらない人はテンフィンガーっていう感じで変えてあげるといいかなと思います。うん、ちゃんテンンフィンガーだよ <笑><笑><笑>で、結構ゴルフをやってる人で、こうグリップをなかなかグリップってさっきもあれだったんですけど、あの、うん。変えづらいじゃないですか。はいはいはいはい。でも、あまりにもそうだったら、思いっきり変えるっていうのもありじゃないですか。変えちゃった方がいいです。レッスンやってて、そういう方もいらっしゃるんですか。いますよ。インターロッキングでやってて、オーバーラッピングとかの方がいいですよって。ありますありま す, す。女性の方、特に多いですよ。あまあ、最初は女性の方って。 まあ、身近にゴルフやられてる男性の方に習う方が多いんでその男性の方が大体オーバーラッピングとかインターロッキングの方が多いマラさんみたいにインターロッキングされ、うん、てる方におなさ習っちゃうとやっぱりインターロッキングになるじゃない、うん、なるですかで捕まんない捕まんないスライス止まんないですって言ってこられる方も何人かやっぱ、うん、とか多いですね大体どのくらいで何か慣れてきそうですかみんなか感覚的にああどうだろう そんなに時間かかんないですね。なんか点メガに変えた方がやっぱ当たりもいいから。あ、結果が良くなるからそんなにあれなんだ。う、これがいいんだっていうところから、うんうんうんうん、もう自然と慣れてくるっていう感じですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まなんかあの。<笑> やらせじゃないですよね。私は初めてやりましたけどね、インターンシング。プロに初めてやらしたもうあんだけこう極端にあの、ね、結果が出るんで、まあグリップで本当に違うんだってのが分かりましたので、まあぜひちょっとあの悩んでる方とかいましたらこの機会に。ぜひぜひあのボールの打ち分け以前やりましたけど、グリップで変えるのもありかもしれないですね。<笑>確かに。<笑>今思っ<笑>はい。